はいどうもどうも引きこもり VTuber のゆうまですえ今回は SCP っていうものについて説明していきたいと思います説明動画ちょっと楽しいなって思っててえー、っと前のホワイトボードに書くのもすごい好きだったんだけどちょっと分かりにくいとか時間かかるのもあってせっかくならえ綺麗なものを見せていきたいなと思って作ってみましたえ全部えー、っとイラスト系 一部画像を持ってきたりとかもしてるんだけど、ちょっとわかりやすくイラスト化したよみたいなところは自分で全部作ってるんで、そこも注目してみてもらえると嬉しいなって思います。で、えっと、今回 SCP 調査資料ということで、はい、ということで、いきなり SCP について解説しますって言われても何かわからないと思うんだけど、今ニコニコ動画だったりとか、一部のところで結構人気な SCP、なんだろう、うなんかみんなで作り上げる、なんて言うんだろう、う小さい頃に考えた、 こんな生き物いたらいいなとか、これが実はこんな能力あったらいいなみたいな、そういうものをみんなで考えて、まとめて、同じ世界観の中に存在させるみたいな、そういう面白いものだったりします。なんで、えっと、今回のが気になったら、ぜひぜひ公式サイトを見たり、慣れてきたら自分の想像する超常現象を起こすものなんかを、その世界観に存在させてみると面白いかなと思います。 はい、えー、ということで、えー、SCP の対象特別収容プロトコルの対象になる異常存在について説明していきたいと思いますで、えー、とこれ例えば今回は SCP-910JP っていう異常存在なんだけど、えー、めっちゃ難しいよねでこれ SCP っていうのが今回の異常存在についての、まあ、頭につくプレフィックスっていうんだけど な感じで910っていうのがその番号ポケモン図鑑の番号みたいな感じかなで、えっと、JP っていうのは日本の人が記録したよっていうものなんでえ実はそんなに難しくはないはずなんですよね分かりにくいんですけどえよくシンボルって名前で言われてるんだけどシンボルって言いますねでこのシンボルえ普段は進入禁止のマークになってます一定期間に近づくと変化が起こりますこれ実はこのイラストを全部僕描いたんですよ 記号を組み合わせてなんですけれども、え結構可愛くないですかで、これ近くに寄ると、なんと弾き返されます。なんでかっていうと、これ、侵入禁止だったらですね、ここのシンボルに書かれてる情報によって、えー、実際の事象も変化するっていう面白い SCP になります。以上、存在。で、はい、次行きます。ちなみにここ、この、この、この、この、このユーマ、このユーマ、これ、この赤いやつね、これ俺、わかりますちょっとね、癖毛、癖毛自体はないんだけど、ちょっと赤髪ってことでイメージできてたら嬉しいなって思います。 ででこのの落石注意っていうのがあるんですね SCP-910JP、えー、シンボルの看板のところがこれに変わるとどこからともなく岩が降ってくるで逆に逆にですよ横断歩道のマークがあると近くに横断歩道できるらしいんですよ謎<笑>ですよねこのシンボル はそのちょっといたずら気があってただ、えー、子供のように大人と遊んでるみたいな、えー、そんな感覚で異常事象を起こしてるんじゃないかっていうふうに言われているらしいです<笑>でも可愛いですよねもしもそうだとしたらでも、まあ、こういう迷惑かけたりとか、えー、迷惑かけなかったりとか でも、異常存在。本来は存在してなくて、異常な力を持っている存在っていうのが、まとまって書いてあるわけです。え、めちゃくちゃ面白いですよね。SCP 財団何かっていうと、SCP に関する対応を秘密裏かつ世界的に行う財団ということで、財団なんですね。その研究とかだけじゃなくて、まあ、世の中のためにいろいろ活動していこうみたいなやつだと思うんだけど、この SCP が確かさっき言ってた異常存在とかに関する対応を秘密裏かつ世界的に行う。 めっちゃでかい組織ってことでですねで秘密裏っていうのは今今実際この世界この世界でも実は SCP が動いてるんだよっていうえそういうちょっとワクワクするじゃないですか実は世界で俺らの知らないものがあるみたいな知らない組織が動いてるみたいなあもうそういうそういう感じですね でも、こういう組織があるとして考えてほしいんだけど、じゃあ、この組織何してるかっていうと、ちゃんと調べました。さっき言ってた SCP の頭文字、これが、えー、セキュアコンテイン n プロテクトってことで、日本語で訳されてるの確保、収容、保護なんだけど、ちょっとわかりにくいので、 イラストに描いてみまましたまず確保この確保っていうのは捕まえるっていう感じなんだけど一般人とか実は対抗組織ってやつがいるんですよで対抗組織に取られる前に自分たちで先に確保する対抗組織の中にはなんかもう全部破壊しちゃえみたいな悪いやつを破壊しようみたいな。 えそういう組織があったりとかするんだけどどちらかというと SCP はそうじゃなくて、えー、仲良くやってこうぜっていう感じなんで、えー、仲良くやるためにも他組織よりも先に確保するで一般人が持ってても危ないのでまず僕たちで確保しようっていうことですね。で、収容は まず、捕まえます、みたいな。で、実際その異常存在の影響を外に与えないようにする。確保しておく。っていうのと、その情報によって世の中が混乱しないように、情報も統制するみたいな。情報と異常存在の影響を塞ぎ込む。それを収容しておくみたいなイメージですね。で、プロテクトが保護って書いてあるんだけど、実際この異常存在に関して調査分析をして、人間に影響がないように、どういう風に収容しておいたらいいかみたいなのを調査するみたいなのですかね。で、主にやるのがこの の3つでさっきも話したけど破壊無力化っていうのは本意ではないとでもう本当にどうしようもなくなってもう無理だみたいな壊すしかないって時にはしょうがないんだけどそうでない時にはできるだけ破壊無力化はしないっていうのが<笑>え SCP 財団のえ考えみたいですえちなみにこのこのイラストも自分で描いたんですよ記号組み合わせなんですけどえ結構記号組み合わせ作るの好きでえなんでぜひぜひすごいって思ったら すごいってコメント書いてください。めっちゃユーモが喜びます。っていう感じで SCP 財団と SCP について、大雑把だけど分かってもらえたら嬉しいです。はい、えー、ということで、えっ、ー、と、こんな感じで他にもいろんな生き物がいて、例えばこの車みたいなものだったりとか、実は車自体じゃなくてトランクに秘密があったりとかするんですけど、あとは、どれだろうなぁ。 人、人型も結構いるし、結構いろいろな、え、このボールペンシャーペンだっけなのもいるんですよ。<笑>結構面白いんで、ぜひぜひみんなも自分で調べてみてもらえるといいなと思います。で、このサイトにいろいろ書いてあるんで、ぜひこのサイト見て、いろんなの調べてみてもらえると楽しいかもしれないです。で、文章を読むの大変な人とかは、動画もいろいろ出てるみたいなんで、ぜひぜひそういうの見てもらえると嬉しいなって思います。多分分わかりやすいと思うんです、そっちの方が。っていうことで、え今日はスライドを作って、 しししてみまたたが、がいかがだったでしょうか。だっでょうちょっと頑張ったんですよねこの記号を組み合わせて作るのめっちゃ好きで自分のキャラクターみたいなのを作ってみたりいろんな記号でいろんなものを表現したりとかえこういうの好きなんで何か説明系の動画とかどんどんしていこうと思うんで是非是非みんな見てもらえると嬉しいなって思いますでは、えー、今日の動画は終わりにしたいと思います見てくれてありがとうチャンネル登録と Twitter のフォローよろしくお願いしますまたねー